私は高校を卒業してから柔道整復師っていう養成をする学校に、まあ、国家試験を取るために入学させていただいてその後、まあ柔道整復師になった後となんですけれども鍼灸あん摩マッサージそういった資格も取ろうと思いましてまた養成校に入学して国家試験を取得することになりました。 で、その後は臨床に従事をしていたんですけれども、教育の方にも興味がもともとありましたので、まあ、学校というところに就職をさせていただきまして、まあ、教鞭をとっておりました。その時なんですけども、だいたい30歳ぐらいになった時に、まあ、自分の臨床経験もそうですし、まあ、教育に関しても、ちょっと限界というか壁を感じることがあって、社会人大学院の方に、 進学するということになりましたでそこで初めて研究に触れていくということになったんですけれどもそこからですねいろいろ大学院で研究をしでそれをまた教育に反映するというような形でいます現在はあの柔道整復師っていうのが国家資格なのでお医者さんの皆さんと一緒で開業している先生方が 入会している団体っていうのがあるんですけどもそこが学校を運営しているっていうことになっているので今はあの公益社団法人大阪府柔道整復師会というところに勤めながら、まあ、その付属の学校で、まあ、教務部長としていろいろ教務のことをしたり普段授業に出て、まあ、学生さんにあの教育を行ってで研究の方も学生さんにまあ指導していると。 いうようよな形で現在至ります現在取り組んでいる研究テーマは触覚信号というものが視覚のノイズを付加した際に生じる大脳皮質での加算メカニズムというもので確率共鳴を用いた研究というのを主にしています触覚の研究を 本格的に始めたのは2015年ぐらいだったんですけれども例えば腕を切断して切断しているのにもかかわらずその切断した腕が痛いというような患者さんがいらっしゃるんですけれどもそれを鏡を使って治すっていう論文を読んだことにちょっと衝撃を受けたことから始まったんですけれども一般的にそれをミラーボックスセラピーというふうに呼ぶんですけれども。 それで痛みが軽減できる鏡というものだけで痛みが軽減できるっていうのがすごいなっていうふうなことからこの研究を進めるにあたったんですけどもその他にもいろいろ研究を見るとコウエンという人が同じようにラバーハンドイリューションって言って今度は鏡ではなくラバーで作った腕ですね。 それで痛みをまあ軽減したりだとか、まあ、痛みを軽減するだけではなく、大脳の再編成っていうのがされて、まあ、バランス能力が良くなったりだとか、あるいは体勢感覚に影響を与えたりだとか、まあ、そういう研究が多くなされていたので、私自身、柔道整復師という仕事は、痛みを取るっていうのもそうなんですけども、まあ、動きづらくなった体をちょっと改善してあげたり、まあ、トレーニングで パフォーマンスを上げてあげたりっていうこともするので、それが貢献できたら、今後皆さんに役立てるのではないかと思いまして、この研究を進めるというきっかけになりました。それからなんですけども、触覚のまず感度を上げる。触られた時に、すぐにこう反応できるっていうのを上げていくには、どういうことをすればいいのかというのを考えてたときに、 確率共鳴って呼ばれるもので、それが可能っていうことを知りました。え確率共鳴っていうのは、まあ、簡単に言うと不規則に信号っていうのは起こってくるんですけれども、それにノイズを付、ま、加、あ、していくっていうことで、その感度を上げれるっていうような、まあ、メカニズムなんですけれども、それだったら、まあ、私、そんなにあの大学にいるわけではないので、まあ、研究費とかもありませんので、 まあ、そういった簡便なもので運動機能とか通覚の改善ができるんだったら私でもできるかなっていうのがきっかけで確率共鳴を使って体勢感覚に影響を及ぼすっていうのをやり始めたっていうところがあります。確率共鳴刺っっってててていいいううのののはたくさんまあ可能性ががあるる分かってきているので まあ、体制感覚機能を用いて自分自身もあの実験を多くやってきてまして例えばなんですけども2018年には確率共鳴って結構大規模な装置じゃないと発生できないっていうのがあったので、まあ、2018年頃には一般のゲーム機能である w ィリモコンを使って再現することっていうのができましてそれがまオランダの方で論文を発表することに なったんですけどもそれを使って患者さんがいろいろできるっていう可能性っていうのも出せましたので、まあ、そういった方法もやっていきたいって考えておりますし2020年頃なんですけども今までは触覚と振動刺激だったので、まあ、シングルモーダルの間だったんですけど2020年頃からバーチャルリアリティの分野での論文っていうのも興味を持つようになって。 クロスモーダルといって違う感覚でやるっていうのも最近ちょっとやり出していい結果が出ていますので見るとか聞くとかそういうような発展もしていきたいなと思ってます。で、この報告についてはイギリスの方でも発表させていただいたりだとかニューヨークの方でも論文を出させていただいているので査読の方でも まあちょっとインパクトハッターが高いような論文で掲載をさせていただいてたので、これらっていうのは私どもももっともっと発展していって、さらにあの患者さん、痛みを持っている方とかに貢献していけるような可能性がある分野だとすごく信じてます。今までっていうのは減少、脳内のメカニズムではなくて、 こうやればこう変わったよっていうようなことしか研究発表できていなかったんですけれども、最近の方ではあの2021年頃からは脳内メカニズムっていうところも解明できるような研究に発展していってまして、2021年頃だとヘリオンっていう雑誌に聞くことによってバランス機能が改善するよなんていうのも発表させていただいてますので、 これをずっと継続していくことができたら、まあ、将来的には遠隔で、今日もこのような遠隔でお話をさせていただいてますが、それが話をするだけではなくて、痛みを取るとか、あるいはバランス能力が向上するとか、体制感覚の機能が改善されるなどができれば、日本にとどまらず世界の人とも治療、あるいは改善っていうのができるなと思っていて、 そこで将来いろんな方に自分がやってきた研究を皆さんに知っていただいて貢献できるっていうような世界が来ればすごくいいなと自分の中では思って日々研究を進めています。私の持つ国家資格っていうのは柔道整復師って呼ばれる職業でして骨折とか脱臼とか打撲とか捻挫とか まあそういったものを治療するっていうのが本職になります公的医療保険を使って外傷治療が行えるのでほとんどのまあ先生方はまあ開業されているというのがほとんどなんですただお医者さんとかでもまあ、薬剤さんとかでも看護師さんとかでもお医者さんの中でも研究者がいたり研究者の中でも臨床医学をやっている先生で基礎医学をやっている先生 あるいは全然関係なくスポーツの方をやってる先生とか、まあ、多彩な先生方がいっぱいいらっしゃる業界だと思うんですけども、柔道整復師っていうのはそこにまだ到達してないようなイメージがあって、層はものすごく厚いんですけれども、人材の幅っていうのはまだまだかなと自分なりには思っています。なのでそういった分野でも貢献していきたいなというふうには 思っているので若い研究者の方とか若い柔道整復師さんもいろいろ論文を発表して社会貢献といいいうううころもやっててほしいなというふうに考えてます従来やってきた方法っていうのももちろん素晴らしいんですけれども EBM を実践するにあたって臨床研究のブレイクスルーっていうのは基礎医学の発展によって必ずもたらされているっていうふうに考えていますので。 柔道整復師もそういった分野に強くなれればさらにこれからの未来も柔道整復師の治療を受けたいという人たちのニーズに応えできるのではないかと思ってますし自分自身も問題をクリアしてきて今があるので自ら考えて行動できるとか、まあ、問題提起をして問題解決をしていくっていうところこれが備わった業界になれば 発展にも寄与できるのかなとい う, ふうに考えてますなので、まあ、私に限らずいろんな業界とか、まあ、組織にいらっしゃる方が、まあ、見ていただけることになるのかなと思うんですけども基礎医学でも一番言われてしまうのは「その研究って何の役に立つの?」っていうふうに結構言われることが多くて、まあ、やってることを根本から覆されることっていうのが結構今まで私もあったんですけども。 でもそれでも諦めないでずっとやっていくとですねいろいろなことがいろんな人に行き渡って、まあ、それを知ってもらってあ役に立ったよって言ってもらえるっていうのは経験してきましたので、まあ、諦めないで地道に、まあ、誠実に取り組んでいただければ、まあ、チャンスが巡ってくるのかなというふうに考えてます。なのでまあ自らの手で まあ、エビデンスを作ってみせるっていうような、まあ、野心っていうのが若い時にはどうしても出ていくんですけども、まあ、それもありだと思うんですがやっぱり自分の日常を普段から疑うような、まあ、謙虚な探究心とかを持っていればいろんな人も助けていただいたりあるいはびっくりするような人たちから声をかけてもらったりっていうこともありますので、まあ、地道に頑張っていっていただけたらなというふうに思っています。